皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月4日、バージョン 5.4 のストーリーを始めたのですが、そんな設定ありましたっけとか、そもそも君たちは誰なんでしたっけみたいなことが多くなってきたので、自分自身の整理のために、ここまでのおさらいをしようと思います。まず、大前提となるのが、女神ルティアナの存在です。 ルティアナはアストルティアを作った創造神でアストルティアの大地と7つの種族神を生み出しました7つの種族神というのはこの7つでバージョン3でいろいろお世話になったあの神様たちのことですね次にバージョン 5.4 でついに全員揃った六星人についてです六星人は女神ルティアナに仕える存在で大いなる闇の根源と戦っている人たちです この戦いは神話の時代から続いており、今までのレベル上限解放クエストの中で語られてきました。というわけで、6星人の人たちとは、レベル上限解放クエストの中ですでに出会っていたというわけです。まず、当選聖母です。当選聖母が関係するのは、レベル55からレベル80の上限解放クエストで、当選聖母本人と当選聖母に使える聖師者たちが登場しました。次に、聖光教主です。 成功教師は、レベル85から99までのレベル上限解放クエストに関係し、成功教師と成功教師に使える行動士たちが登場しました。そして、精神武王です。精神武王は、レベル100から114までのレベル上限解放クエストに関係し、精神武王と精神武王に使える聖剣士たちが登場しました。最後に、伝承学士です。 これは、レベル116から始まった最新のレベル上限解放クエストで、天章学士と天章学士に使える転送師たちが登場します。忘れていたわけではありません。邪神の宮殿でお世話になっている、魔風犬器です。この人も六星人なんですね。魔風犬器に使えているのが魔風士ですが、1300年前に出会ったこの魔風士モルガンが、実は、というお話でしたね。